皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2023年2月9日、マイタケがついにガーディアンを要求してきました。これがガーディアンのセリフです。お納めください。ガーディアンで試練の門に行きましたが、特に不都合なことはありませんでした。ヤマタノオロチたちで開幕一撃死がなくなるのが安心できます。 そして、サポート仲間にガーディアンを連れてバンマの塔に行きましたがこちらはなんだか微妙でした魔剣士2人の構成に比べて明らかに火力が落ちていたので完全制覇どころではなくなりました自分でガーディアンをやるならともかくサポート仲間ではちょっと心もとないのかもしれませんあと完全に忘れていたワリーブートキャンプに初参戦しました 初見で何も予習してないので、とりあえず相手の動きを観察するところからです。とりあえず相手の正面に立ってはいけないって感じですかね。もしくはブレス耐勢を 100% にするかですね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。